キンプリ、ヒラ紫耀の弟である平野陸士は、アパレルブランド、RKS リキー、リクスリッキーの代表を務めるほか、リクー名義でアーティスト活動も行い、一部では知られた存在。国宝級イケメンと言われる紫王に負けない美男こと話題で、ファンの中には仕様と陸士の兄弟、シもいるというが、 一部金プリファンの間では陸氏について兄の人気に便乗していると批判的な指摘も昨年11月24日陸氏が TikTok アカウントで金プリの楽曲一番のダンス動画を公開したところコメント欄にはまさか金プリ踊ってくれるとは思わなかったエもすぎると好意的な声が書き込まれた一方ネット上では家族が出しゃばってくるのは好きじゃない と、元が見られました。どう。また、ジャニーズ俳優、生田東馬の弟は、フジテレビアナウンサーの生田流星。2月22日には、都心がインスタグラムで、竜肘との2ショットを公開し、ファンから、本当に仲良し兄弟、イケメンブラザーズとポジティブなコメントが続出していた。その一方で、ジャニーズタレントの兄を持つ弟ならではの悩みや、トラブルを明かしたケースも、 歌手や俳優として活動している赤西霊穂は2021年11月20日配信のニュースサイトフライデーデジタルの取材に応じ兄が元キャットタンへの赤西人であるがゆえの苦労話を語っていた記事によると霊穂は高校入学直後から赤西人の弟である自分を見るため生徒が押しかけるという状態だったそう結果的に人見知りとなり 友達も作らなかったと言います。また、芸能界に入った当初は、ジンの弟であることを公表していなかったものの、バレてからは知らない人に、おいやかにし、と追いかけられたり、実家のポストに納豆を入れられる嫌がらせをされたとかどう、兄と比較されることも珍しくないだけに、苦労がうかがえるジャニーズタレントの弟たち。 いろいろな視線に負けず、自分の選んだ道を貫いて欲しいものだ。斎造オーデマンジャニーズ情報専用ツイッターアカウント、j タンシーちゃんオープン。株式会社斎造。ショウ平野のヒラ仕様さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。